はい、やってきましたけどね先週先週来たんですけどね大変なことが起きましてね一番リクエストのところがね取れてなかったんですよはい、またやってきましたおおここいいねああ展望台があなすい な, そういうな 展望台どこだ展望だよここか休憩所やなはいそしたら上上がってみましょうこのね道の山古墳まで来たんだけどね 問題はね、古墳の手前から全部動画撮れなかった。残念。ほんでわざわざショート動画も撮っとるけど、そんな撮れなかったね。はい。リピースいたたけどね、そこだけ撮れなかったからね、もう一遍今日来ました。非常に珍しい古墳でございましたね。一遍が10メートルぐらいの方法ですけどね。 なんと、石津が2基あるということでね、珍しいんでございます。昔々聞いた話によるとね、この付近にはもうちょっとね、古墳があったりないかという話をね、聞いたことあるんだけど、西堀公園の中にはね、今1機しかね、ないということになってるんでね、どうでしょうね。 はい、ここでございます。こっちへ行ってみようか。たまに悪いんやけどね。動画撮れてないけどね。あ, あれはつらいね。本人は撮れ撮れともので一生懸命撮ってるやんからね。ここから上がるとこですはい、上がってみましょう。 看板があるから看板見てみましょうかね。どの山、こういっ一辺10メーター。石室が2機ありますからね。面白いでしょう。まあ非常に珍しいんだけどね。災害2機が多いんだけどね。石石灰岩の。はい、それちょっと見てみましょう。大きさが10メーターぐらいで、氷なんですけどね。 週末期のごんだこと混んでございますからね。天井石を持ってますか。ちょっと待ちながらや。これはおかしいですね。<笑>これはちょっとおかしいんじゃないかな。ね、ご考えても。 こんなキリシは使ってないだろう。十三、六、えー、十、終末期やから、千二三百年前やからね。ちょっとおかしいかもしれん な, な。<笑>こっちは。これはやっぱちょっとおかしいね。可能性としてはないかな。わしもいっぱい見とるけど。こんな石碑見たことないぞ。何が問題か言 う, 言うてますとね。 こ れ, はこれが問題です、これが。この石が。り石がね。これ切り石やんのやったら全部切り石やるはずやからね。普通はこんなんやつだ。な。こんな普通のノズラズミに、こんな感じやろうけどね。ちょっとおかしいですね。いやいや。これちょっとおかしいね。この上見とんのに全然気がつかんかったね。回すっていったからね。道あるんですよ、道。 さて見てみましょうかて書て。何んとかいだろう。復元しました。調査も復元しました。はい。え、千三百年前。 わかりました。抜き取られてるか<笑>やっぱりそうですわ。加工側もね、使ってます。ということで。はい、ありがとうございました。どうも山古墳でございました。